2曲目踊らせていただきます4年前に「カトリジング」をテーマに演舞しておりましたオ リ, オリジナル曲です大切に大切にこれからも演舞してまいりますのでお声援よろしくお願いしますよろしくお願いしますそれではまいりますわきあいあい2020 千年祈り歌。 連覚書「羽鳥の手巻きさ HURRRRR <laughs>